日常プンの食品ラへようこそおか本日の魅力はこちらではごゆっくりお楽しみくださいこちらファミリーマートのうまさ極まる欧風ビーフカレーをやりたいと思いますお飯さんそこでプレミアムですうん何かカレーのこれだけだよっていうよういうにお肉がデカデカと入ってますねこれは食べ応えがありそうな で, ではいただきます チャンネル登録よろしくお願いします。お肉が本当に美味しい食べ応えがあり、噛んだ瞬間にそれでいてコロコロ崩れていくっていうのは本当に良かったです。お肉のマットを感じられるお肉が好きな方にはぜひおすすめしたいカレーですね。